私はただいまご紹介いただきました渋谷区議会議員候補斉藤美久斉藤美久でございます渋谷から帰るためにこうして苦戦に挑戦しております区議候補斉藤美久さんとともにご挨拶をさせていただいております斉藤美久さんなんと29歳の若さそして女性としての今回新人候補であります小学校の教員の経験を持っております 私はですね大学で教員をしておりました、えー、お互い共通するのは教育というテーマであります子どもたちが将 来, 将来に夢や希望を持てるような社会を実現するには教育現場だけでは 限, 限界があると感じ大好きだった教育現場を離れ今そうして育成に挑戦しております前にに進めててまいいりりたいと思います、えー、今日隣には、えー、自民党的ななアプローチをししっかりして児童生徒のみならず 働く教職員 の, の見方、子供の見方、すべての皆様の見方である、そんな地域に根ざした政治家になってまいります。どうか区長候補、鈴木哲次と区議会議員候補、私、斉藤みくを区議会に押し上げてください。必ず私たち二人で頑張ってまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。